さあ始まり ま, 始まりました少量チャンネルででですです少量で す, です<笑><あ><笑>今回はですね、人生ゲーム。 も、やっていこうと思いまーす、ね、ーで<笑><笑>ただ人生ゲームやってもつまらないので、だね。英語禁止のゲームをしようと思いまーす。ね、なんか最近、なんか最近じゃないか、うん、YouTube でいろんな方がやってるのね、うん、見て面白そうだなと思って、うちらもねそうそう、やってみました。<笑><笑>正直。正直。で、はい、えー、っとですね、ちょっと、 普通の人生ゲームよりちょっと小さいやつなんですけど、うん、コンパクト版、ね、ポカッと人生ゲーム、うん、これをやっていこうと思います は, ーいはいはいしかもね、うん、飲みながらねはい、うちらっぽくうんえじゃあもう乾杯しようよしよう乾杯<笑>、はいうん、あ, ーあー美味しいはい で、ここにね、うん、ボタンがあるんですよ、うん、これで相手が英 語, 英語を使ったらもうすかさずを押すであのそれをつけていって最終的に負けたら罰ゲームね、うん、そう負けたら罰ゲーム罰ゲームは何でしょうか 見ている視聴者の方に向けて、うんうん、愛のメッセージを囁いて、おキス顔をする。お, う お, う お, うおうずかしいー。ー<笑>あ、オッケー。というわけで、やっていこうと思います。イェーイ銀行は、りょうちゃんだな。イエス。はい。えー、先行後校の、うん、決めたいと思います。はい。はい、最初は軍、じゃんけんぽい。あい。愛子でしょ。あ、はい。愛子でしょ。あ、はい。愛子でしょ。あ、はい。 アイコでしょすごくない<笑><笑>じゃあ、俺が先行。はーい。えー、始まり。えー、5000円もらってから進む、えー、方向を選ぶ。えー、自動車保険に入る場合、えー、1000円払う。はーい。まず、5000円もらいまーす。はーい。じゃあ、ルーレット、ああ<笑><笑><った><笑> っって言わなかった絶対気づかなかった俺<笑><笑><笑>一つね<笑>はい行きましょうはーいじゃ回していきたいと思いまーすはーいまず最初に出るやつは22はーいほら俺どっちに行くか決めてなかった俺あの、職業選ぶコースにするうんうんえっと12はいえめ、はい、あっ めか、ははい。いいよ。とりあえず読んで。でえー、っと、機械工になれる。気に入れば職業札を取り、えー、4箱進む。どうするえー、っと、め、あ二つずきました。納得こうかな。 以降になります は, いはいどうぞどうぞどう ぞ, どうぞえーおこれは<笑>はいじゃあ4はい1234給料日2000円で生命保険に入れる、うん、じゃあ入れでこうかなうする給料日だしはい、えー、まず給料日、えー、1万8000円もらいたいと思います、うん、はい、えー、はい 2000円払って、うん。生命保険、入りまーす。はい。えっと、職業マスに進みます。うん。と、5ですね。はい、行きまーす。1、2、3、4、5。えー、被写体になれる、気に入れば職業、被写体。職業<笑> <笑>職業、えわかんない。職業なんか。俺さっき言ったやつ<笑>職、職業、えわかんない。なんだろうなんだろう職業、職業札を取り、<笑>人、<笑>人、人道<笑>。<笑><笑>はい。じゃあどうする、そうします。はい。で、なるなります。 えその職業なんだっ飛車はい続いて僕の番でーすイ回していきたいと思 い, いおまーすはい5いきます12345はい、えー、友達と運転に出かける5000円払う雨なら支払い免除はいえーっとあああああ 免除なし。はい。円払いまーす。はい。はい、<笑>みしょうちゃん。<笑>なんか、OK。はい。いきまーす。ーえー、っとですね。はい。2。2。1、2。高級品物 の, の<笑>え。えなんていうものえ雨傘を買う。<笑><笑> 3000円払う。彼なら支払い免除。 あれ免除でしたー。えー、それさはい。ずるくない甘傘じゃなくない甘傘だけどさ<笑>ちゃんと言った方がよくないえ、ビニール。<笑><笑>言えないもん。<笑>ないもん。他にね。他になくない<笑>自分でね。<笑>歯車の天気、 窓に従ってみんなから結婚のお祝いをもらうはいサクサク234はいえっ、ー、と登山鉄道でえアルえ<笑>アルプスを超えるえだってアルプスって地名じゃないのートレトあと、ええーっ<笑>違う。 何これ VR って何だよはい<笑><笑>ップ<笑><笑>。ーやマジかもう全然酔えないんだよな<笑>こうなるとさ<笑>全然全然飲むやし<笑>目が回るほど高い建物で綱渡り3万円もらう建物<笑> 建物建物って建物いろいろありますけどね<笑>出る矢印の指すええー、方向に進むす<笑>に進むえ<笑><笑><笑>いやまだ僅差だからね「止まれ二つチャレンジ」あや<笑><笑>イエイ挑戦ができるお宝ちゃうんええー 一つもらえる。うん。カブチャレンジ。あ、な。<笑><笑>ルーレットを回して、二<笑>十、えー、<笑>万ゲッタ<笑><ト>ー。と<笑><笑>、と、と、と、と<笑>、と、と、じゃあ俺もそのまま進んじゃうね。ストップだから。うん、あそうだね、うん。うえ。うえ。 えそんな英語じゃない<笑><笑><笑>ん今の数字が気になると思うクゥクーク<笑>ゥ<笑><笑>そ俺も10万円もらえるじゃんかよ約束手当 は, はないけど<笑>、うん、えー、とーっーと何言ってあとそっかそっか特に大丈夫だと、うん、お宝カードは最後 か,、うん、かここで はーい、行きましたーはーい。うーん。<笑>あ、終了ー。<笑><笑>終了。まず、はい、寮の金額からいきます。はい<音声>。はい、僕は最終的に。うん。七十。一万。お四千円でしたー。ああ、凄くない。<笑>すごい。 ショータはい53万9000円でしたーおわあ<笑>俺の勝ちー勝利イエー イ, イ, エー イ, イ, エーイでさ、まあ次最初の問題うん英語禁止のどっちがあれかと、うん、結果発表一緒に見る「<笑>よょ10回<笑>シ<ョー><笑> 8回回じゃあ涼さん<笑>というわけですまあどうしようかド ロ, ドローだね今<笑>言っちゃったけど<笑>あまあまあ、まあ、いいじゃないいいじゃない<笑><笑>よ最初はグッじゃんけんぽっあい こ, こでしょあ、はい こ, こでしょ<笑>あいこでしょあいっありょうさんが 罰ゲーム決定イエーイ大丈夫大丈夫大丈夫あの登録者減らない<笑>大丈夫予算ファンも多いから<笑>そんなことない初回ピーいいよえなんかあのスタートとか言ってもらってやあ い, い, よーいスタート 待<笑><笑><笑>って、ちゃんとそれね。うん。ラブコールでしょ。うん、ラブコールそうだよ。いいよ。スタートって言って。スタート。<音声>いつも見てくれてありがとう。愛してるよ。<笑><笑><笑>やんだ。<笑>いいんじゃないはい。じゃあ、お<笑>いいいじゃん。 あー<笑><笑><笑>はいというわけで今回もありがとうございましたありがとうございました、はい、面白かったね面白かっ た, かった俺何回かでも気づいてないと思うけど、うん、あの、英語言ってました マジで本当に。いや、俺もめっちゃ言ってたんだけど。あ, あ、そう、そうなの俺もめっちゃ言ってて、うんーこて言ってたんですけど。<笑><笑>はい。<笑>というわけで今回はここまでにしようと思います。はい。はい、では気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。はい、お願いします。一冊インス タ, ツイッターもお 願, お願いします。ではま た, <笑>楽た。楽しかった。楽しかった。